ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。磁石の不思議を調べてみたいと思います。鉄釘を磁石につけると、鉄釘は磁石になるかについて実験してみます。まず、実験の道具を紹介します。 N 極と S 極の磁石ですまずは、手作りが磁石になっていないことを確認します手作りがじゃじゃーんじゃじゃん<笑> 落ちちゃいまますね<笑>次に、に磁石に手くぎをくっつけてみこのしたに<笑>もう一つつく っ, たょっとめちゃうみたい。 すごいなハンドパワーじゃない見てプラプラさあ<笑><笑>ここから磁石を離して釘だけにするよあすごくないどうしてこうなったかわかるかな実はこの上の釘は磁石になっちゃってるんだって 不思議だね。これで実験成功だよ。またミットね。バイバイ。次は手すりが磁石になっていないことを確認します。 しちゃった<笑>